はい、それでは今日の授業に入りたいと思います。と前回はですね、その、痴、ま、漢、あ、という話に入りましてで、まあ、地間の定義をしまして、でそれからあの、巡回表示とあの巡回地間というものの定義までい、えー、ったと思います。で、えーと、そのですね、最後の方でやりました、巡回表示とあの巡回地間に関して、 あのちょっと補足がありますのでまずそこから説明いたします。 えー、と巡回表示 の, あの例を一つ書いてみました。えー、と教科書のえと65ページにありますけれども、まあこういう巡回表示ですね、えー、ともう一回ふと先週やったことを復習しますと、もともと置換というのは、1がどの数字に行って、2がどの数字に行ってっていうのを、2行の行列のような形で表していたんですが、 その痴漢をですね、例えば1から始めて、この痴漢の場合ですと、1が2に移ると。で、今度は2がどこへ移るかっていうのを調べると、2が3に移ると。で、で最後にその3がどこへ移るかって、3が1に移るっていうところで、ぐるっと一回りできるその数字の対応を、一つの括弧、一組の括弧で並べた数字の組として表したっていうのが、巡回表示ですね。で あのかしかもそのこういう並びをそのまあ1からえと n まで全ての数字についてその数字を順番にその与えられた時間に従って数字をたどっていってであの戻っその一回りしたところの組を括弧でくくって表したというのを巡回表示と言いましたでえこの巡回表示に現れますその このおのおののカッコで囲まれた数字の列をサイクルということにします。あのこの あの授業で使っている講義の教科書にはあの特段とこういう定義はないんですけれどもあのか の, あの線形代数の教科書や資料を見ましていくつか の, 例あの本でこういう定義をしているものがありましてでで今後痴漢、まあ、に関していろいろな話をする際に。まあさあの その一時ですね、カッコで囲まれた数字の列っていうのは結構面倒ですので、ああサイクルというふうに呼ぶことにしまして、今後必要なときに使いたいと思います。それから、この巡回表示のサイクルに関してですけれども、サイクルの長さという言葉もあの定義しておきます。これは、この各サイクルにですね、 現れます数字の個数のことをサイクルの長さということにします。ですので例えばこの教科書の65ページにありましたこのような巡回表示を持つ痴漢の例ですとそのサイクルというのはここに現れた えー、1,2,3 を括弧でくくった列ですね。これが一つのサイクルです。で、これで、あとは 5,6 を括弧でくくった列 も, もう別のサイクルというふうに言います。だからこれ、それぞれがサイクルなんですね。で、えーと、そのサイクルの長さというのは、その各サイクルに現れる数字の個数ですので、例えば、えー、とこの例ですと、この 1,2,3 のサイクルの長さは、えーと、数字が3つ現れてますから、 三ということですね、長さ三のサイクル。それから、こちらの五、六は。えっ、ー、と、長さ。え二のサイクルと。いうふうに呼びます。で、えっ、ー、と、ついでにですね。あの、巡回置換に関しても。 巡回時間の長さという言葉を定義しておきます。で、一応ですね、この話に入る前に、その巡回表示と、それから巡回時間という言葉、2つ出てきました。で、どちらも巡回という言葉が入っていて、非常に似たもののように聞こえますけれども、あのものとしては異なりますので、区別してください。で、どう違うかというと、えっと、巡回表示というのは、その与えられた時間を、 あのこのようなサイクルのですねいくつかのサイクルを並びで表したものですでそれに対して巡回地間というのは、えー、とこの地間をですね巡回表示で表した時に、えー、このようなサイクルがただ1つだけ現れるような地間ですねですのでこの教科書のこの例ですとあのこの地間は巡回表示の時にサイクルが2つ現れますのでこれは巡回地間とは言いませんで逆に 例えば、えー、と前回 の, です、ねそのまあ、講義で扱った、えー、と巡回表示の例ですと、まあ、1、2、5、3と、えーとまあ、こういったあの た, ただ一つのサイクルからなる巡回表示を持つようなあの時間を扱いましたので、まあ、こういった時間を、ことは巡回時間と言います。 という区別に注意してください。で、えっ、ー、と、とそうしますと、その巡回値間というのは、その結局、巡回表示を、すなわちサイクルを持ちますので、あのサイクルの長さを使って、巡回値間の長さという言葉を定義します。えっ、ー、と、巡回値間の長さは、その、その値観に現れる、 サイクルですね先ほど説明しましたようにこの循環値観にはただ一つのサイクルしか現れませんからその地間に現れるただ一つのと言ってもいいですねカッコしてただ一つのサイクルの長さこのサイクルの長さのことを循環地間の長さということにします。 後ろの人もうちょっと、これくらいですか。はい。えー、ということで、えー、と一応これがあの前回 の, あの巡回表示と巡回時間に関する補足ですが、えー、何か質問などありますかはい、いいですかね。はい。じゃあ、じゃあ今日の内容に入りたいと思います。今日は えー、教科書の66ページですね、セクション 3.2.1 の「偶知観と基地観」という説をいきます。 ただし、今日はそのここのセクションのタイトルにある、その空気感や既知感の概念までにはちょっと入るのは難しいんじゃないかと思います。実はその空気感や既知感の話をする前に、あの痴漢の積です。とか逆地きです。とか五感です。とかといったいくつかの概念を準備する必要がありますので、まずそういったあの空気感とか既知感をあのまあ議論するために必要なあの道具の準備から行います。 とということでまず最初にえと地間の積というのを定義しましょう。 痴漢の積の定義なんですけれどもえとまず2つの痴漢を用意しますえと1つはこれシグマというのであのまあ前回も使いましたので皆さん覚えてるかと思いますがこれは皆さん分かりますかね あのファイです。これをあのギリシャ文字のファイ、ファイと言います。で、えーと、シグマとファイを、この SN っていうのも、確か前回初めて出てきたあの記号だったと思いますので、えー、復習しますと、この SN というのは、その N 文字ですね、数字の1から N までの集まりを考えて、まあ、その中での時間全体の集合ですね。ですので、 このシグマやファイというのは、1から n の数字を別なものに取り替えるような、そういう置換のことを言います。まずそういう対象を扱うということに注意してください。で、えー、とこの時、このシグマとファイの積というのを定義するんですけれども、 書き方はシグマ白丸ファイというふうに書きます。で、この積というのをえとどのよ う, うに定義するかというとその今、このシグマやファイは 数字の1から n を別の1から n のどれかの数字に移すような、そういう写像でしたので、そしたら、このシグマとファイの積を定義するには、そのシグマとファイによって、この1から n までの数字がどこへ移るかということを定義しなければなりません。で、それをどのように定義するかというと、このシグママルファイの i をですね、 シグマカッコフマイナス i と。意味は、まずファイで数字の i を移しなさいと。で、移したものを今度はシグマで別の数字に移しなさいと。そういうように定義をします。で、i は1から n の数字ですね。だから1から n の数字がをまずファイで移すと。で、その結果を今度はシグマで移すということで、このシグママルファイというそのシグマとファイの積を 定義します。えっ、ー、とまずこれが、えー、今日初最初にやるその地間の積ですので、えっ、ー、とよく覚えておいてください。 で、えー、と ま, あちょっとまだ書いてる人は書きながらでいいので、ちょっと聞いてほしいんですけれども、えー、とまずこの席を定義する際にですね、気をつけなければならないことは、あの数学をやる上 で, ですね、そのまあ、こういうものを定義したいと思った時にときに、そもそもですね、このシグマ、このように定義したものが、の SN の弦かどうか、すなわちこういうものが、ま、 あの再びこの SN の痴漢になるかどうかっていうことをあのちゃんと確かめておくことはあの数学では大事な話です。というのは、えー、と今ですねそのシグマとファイは痴漢なんだけれどもある掛け算を定義したら痴漢じゃなくなってしまいましたってことになるとあのそこから先その痴漢の話をしようとしてるのに痴漢じゃないものが出てくると非常に問題なわけですよね。ですので、えー、と一応ですねこのシグマルファイというのはあのもうこれもあの痴漢ですと。 とということはちゃんと言えますでどうやって言うかはシグマやファイが全単者であることから全単者の合成写像は全単者であるっていう話がですね確か教科書のですねこの第3章のおしまいの方に写像のとかの図式で出てきていたと思いますので。 具体的に言いますと、教科書95ページですね、教科書95ページ の, あの例題 3.13 というのがあります。でそこを見ますと、F と G が全単車なら、f ル g も全単車であるというあの命題があります、えーと。ですので、このシグマーマルファイもまた地下になるというのは、 この全端車の合成車像がまた全端車になるという事実に基づいて、ちゃんとこの席も、痴漢の席はまた痴漢であるということに気をつけてください。というのが1点目ですね。はい。それでは、ああ一応ですね、痴漢の席っていうのをやったんですけれども、まあちょっとこれだけでは、なかなかその実態をつかむには ちょっと難しい気もするので一応ちょっと例題をやってみましょう。多分これから演習の授業でもその時間の積を計算しましょうなんていう話をやると思いますけれども一応実際にこうやって計算するというのを見ていきましょう。 教科書の66ページの一番上にある問題 3.1 というのがありまして問題 3.1 には次の時間を巡回表示せよという問題が載っているんですけれどもそこのですね括弧1と括弧2の時間を取り上げましょう。 カッコ1はこれをシグマと置きますけれどもまあこういう時間ですね。それから カッ2の時間を π と置きますと π、えー、は、えー、12345の、えー、34512ですか34512と。えー、でこれに対して 積ですね。積、地下の積。つぶままる、Φ を求めてみましょう。 まず、シグママルファイというのをう形式的に書いてみますと、この2つの時間を並べて書きますので、まずこう並べて書きますね。それからこちらがファイが。 まあ、こういう形でまずこう書きましてでえと今度はそのまあ1から5の数字をですねこのシグママルファイでえと移していくとどう移るかっていうことを順番に調べていきますで順番にやりますとちょっと上の 黒板の下の方を使いますけれどもまず、えー、と1を移しましょう1を移す と,、えー、と定義ではまず1をファイで移してから、まあ、シグマで移せっていんですねで、えー、と右側がファイで左側がシグマですからまずファイで1を移すとどこに移るかというと3に移ります。 でこれをシグマで移しますのでここは4になります。いいですかで同じようにこれを今度はシグママルファイで2を移すわけですね。で2を移しますとまず、えー、とファイで2を移したものを考えますから。 2をファイで移すと4に移ります。で、今度は4をシグマで移すと。そうすると、これ2に移ります。で、3についても同じことをやりましょう。でそうすると、 まず3をファイで移しますとこれ5に移りますので5と今度5をシグマでえと移しますのでえとこれ1ですねで4番目はえと4をまずファイで 移しましまょう4をファイで移すと1に移りますからこの1を今度はシマで移すとそうするとこれが5に移るということになりますで最後に、まあ、5を このシグママルファイで移す場合にはまずえっとファイで5を移しますので2がファイを5で移すとあファイで5を移すと 2, が2になりますよねですので今度は2をシグマで移すとそうしますと3というふうになります で以上からですね、こうやって、えー、シグママルファイというこのシグマとファイの積は、えー、どういう時間になるかというと、えー、と1をあ、まず1、2、3、4号って書いておきましょう、上の方にね。で、1を4に移すと。それから、えー、と2は2に移すんですね。で、3は1に移して、 で4は5に移すで最後に5は3に移すと、まあ、こういう時間になることが分かりますここまでいいですかでついでにですねこの あのシグママルファイ の, あの巡回表示もあの求めてみましょう、えーと。巡回表示を求める際には、えっ、ー、と、これは。 まずそうです、ね、例えば1から始めて1がどこへ移るか、その先の数字がどこへ移るかというのを順番に調べます。ですので、まず1がどこに移るか見ると、1が4に移りますよね。で、今度は4がどこに移るかっていうと、4は5に移る。で、その次に、 5はどこに移るか見ると5は3に移ってます。で、えー、と3がどこに移るかっていうと1に移りますのでここでこう一つのぐるっと回る数字の列ができるわけですね。で、えー、とこれから1453という一つのサイクルができます。 で、えっ、ー、と、次にやることは、えー、このサイクルに現れなかった数字が、まあ、どのように動くか、別のサイクルができるかどうかっていうことを調べることです。で、えっ、ー、と、1453が現れましたので、えー、この中に入っていない数字は、2が入ってないですね。で、えっ、ー、と、2は、どこに移るかっていうと、えー、実は、あの、自分自身に移るわけですね。 そうすると2は長さ1のサイクルになるということでこのシグママルファイの巡回表示は1453と2を並べたものなんですけれどもこの高等値観以外の場合にはこの長さ1のサイクルは省略 できますというルールを先週やりましたの、ね、で最終的には1453というこういう表示、えー、になります、えー、ということで、えー、とまあ 今日この例題に対してですねまずそのシグマとファイの積を計算しましてで次にシグマとファイの巡回表示を計算しましたでえっ、ー、とシグマとファイの巡回表示を計算したところその長さ2以上のサイクルがあの1つしか出てきませんでしたのでえっ、ー、とこのシグママルファイという値間は 循環時間であるということも分かりました。というのが大体この循環表示ですとかそれから時間の積の計算の基本ですので一応これから皆さん演習問題もやると思いますがよく確認して問題に取り組んでほしいと思います。ここままで何かか質問がありますか あ, それからですね、あと、えっ、ー、と、一つ注意を述べますと、うん、今ですね、その、シグマとファイの積を計算しました。で、これ実は、シグマとファイの順番を取り替えますと、あのファイとシグマの積っていうのも計算できると思います。まあ、ちょっとこれは実際に皆さんで具体的な計算をやっていただきたいんですが、で、あのこの置換の際にですね、その気をつけてほしいのは、 このシグママルファイとそれからファイマルシグマっていう2つの積は必ずしも常に等しいとは限らないという点に気をつけてくださいすなわちその痴漢の積は一般には果敢とは限らないということに気をつけてくださいもちろん果敢な場合も存在は存在することはあります それでまず最初にそのこの授業今までではその2つの時間の積というのを考えましたけれどもその我々がその数学でこう積として扱う対象を見ますと大抵あの2つのものの積で終わることはまれでしてあの大抵の場合はこう3つの何かの積とか4つの何かの積とか数の場合も行列の場合もあのそういった3つ以上のものの積を扱うのが あのよくあると思いますですので地漢に関してもその3つ以上の地漢の積っていうのを、まあ、当然扱う場合が起こりうるわけですねでその際にじゃあどういう順番で積を計算したらいいのかとで例えば、えー、と3つの積地漢の積をあの計算しようと思ったらですね例えば その1番目と2番目の時間の積を計算してから3番目 の, 積番目の時間をかけるとかあるいはえと2番目と3番目の時間の積を計算してから1番目の時間とかけるかそのどっちがいいのか と, えともしくはこの両方の結果はあの等しいのかということがこうしばしば あのいろんな世界では問題になるんですけれども、えー、と一つその皆さんにこういいニュースはですね実はこの両者はあの等しいということですね、えー、すなわちその前の席から計算して後の時間にかけても後の席から計算して前の時間にかけても等しいとでこれを、えー、と数学では結合率をよく言います でえー、とそれに関して、一つ、あの、古代が教科書に載っていますので、説明しましょうと。教科書の67ページの、あの、代三 3.2 ですね。でえっ、ー、と、古代三 3.2 は、これ、結合率と呼ばれる、 ルールですけれどもえと痴漢の積は結合率を満たします。 でえー、ともう少しきちんと書いておきますとすなわちシグマ1とシグマ2とシグマ3がまあ N 文字の数字の置換のときですね。置換のとき。 えー、シグマ1とシグマ2を近にかけてからシグマ1と席積を取った場合とシグマ2 と, とシグマ3の積を先に計算してからシグマ1との積を取った場合のは等しいと、両方は等しいというのは結合率です。 でまあ、あの証明は、うんとまあ、一応、この痴漢の積を考えますと、結局、痴漢というのはあの N 字、N 個の1から N までの数字の集合の間の全端者ということでしたので、まあ、そ, その全端者という事実に基づいて考えるとあの、それほど難しくはありませんが、一応あの、僕の講義ノートには証明をつけてあります。ので 必要な人は参考にしてください。で、この結合率が成り立つと、その何が言えるかというと、補題三点より。 地下の積という計算はですね、この積を取る順番によらないということがわかります。すなわち、例えば3つの地下の積でしたら、前の方の積から計算してもいいし、後の方の積から計算してもいいと。 えー、寄らないよってそのまあ括弧を省略することができるっていうんですね。えっと本来この痴漢の積というのはえと2つの痴漢に対してその定義されたものだったんですけれども。と 地下の積というのはこの積を取る順番によらないということですからその別に括 弧, を外し括弧を外して書いても問題ないということですね。どの順番で積を計算してもよいと。しかも、えー、とこの今のこの個体はの3つの地下の積に関して言っていましたけれどもこれが例えば4つの地下の積についても同じことが言える。5つの地下の積についても同じことが言えるということで。 そのまあ2あ以降の少なくとも有限項に関してはあのと同じようにその地下の積はどこから計 算, どこから計算してもあの等しいということが言えます。ですのでこの地下の積に関しては括弧を省略してこのように表すことが可能になります。 まででいいでしょうか、はい、じゃあ、時間の席に関してはこのぐらいの話をしまして、じゃあ次に、逆痴漢というものの話をしたいと思います。 えー、とまずその逆痴漢の定義なんですけれどもえとこのシグマをある痴漢としましょう。 でこのシグマに対してまあこういうファイというのが出てくるんですけれどもこのファイでファイは痴漢なんですがこのファイマルシグマとシグママルファイがの積がですね高等値観 にななるようなこの SN の値間ファイを真話の逆値間と呼ぶことにします。 数学ではよくあることなんですけれどもあのまず逆置換というものを定義した段階ではあの、まあ、こういうものがもし存在するならばこのファイを逆置換シグマの逆置換と呼ぶと言っているだけでじゃあ数学の場合はそのよくこの存在というのを気にするんですが例えばこの勝手なこのシグマをっていう地感を取ってきた時にこのシグマの逆地感というのは常に存在するんですかっていうことを まずこう疑問として頭に浮かぶわけなんですね。で、えー、と実は次の命題でですねその逆痴漢というのは必ず存在してしかもただ一つだけつまり与えられた地観に対してその逆痴漢はただ一つだけ存在するということが、えー、と言えます。 2位 の, の N 文字の時間ですね、の時間、SN の源シグマに対して、えー、シグマの逆値間というのはただ一つ存在します。 えー、と今ですね、ここにそのアルファベットの A を逆にしたような記号を追加しました。でこれは多分、皆さんこれまでの数学の授業で出てきたかと思いますけれども、任意のっていう意味ですね。だからこの、あのー、SN のに属するすべての時間に対してっていう意味ですね。すべての時間に対して、その逆時間というのはただ一つ存在します。で、えー、と2つの事実を言っていて、 あのまず逆地間が存在するということと、それからその逆置間はただ一つであるということを、二つのことを言っています。よってですね、このシグマの逆置間はただ一つ存在しますから、 これはシグマのマイナス1乗と書いて、シグマインバースというふうに日本語では読んでいますが、シグマの逆値観はただ一つ存在しますので、これを特別な記号ですね、シグマに対する特別な記号として、シグマインバースという記号で表します。 この命題の証明はここでは説明しませんけれどもこれもやはりその痴漢の定義に戻ってですね痴漢がその N 文字 N 個の数1から N までの数字の間の全端者であるということに基づいて証明をします。ですので皆さん多分演習の授業で何度か使われ方かと思いますけれどもその写像というのはここでも非常に重要な役割を果たしています。 数学を理解する上ではあの大切な要素ですので、えーとまあ、皆さん少なくとも数学に少しでも近づきたいと思う人はですねあの頑張って写像のところもあのよく勉強してほしいと思います。えー、ここまでいいでしょうか。じゃあ、えー、と逆地観がですね た, ただ一つ常に存在するって言ってるんですけれどもじゃあそれはどういうふうに求めればいいんですかっていうのは、まあ気になる人いるかもしれませんよね。 で僕も専門が計算奇数学という分野であのた単に存在するだけではなくって存在するものをやはり計算しないと気が済まないといいますかあの計算する手順を示すとかそういうことに関心がありますので一応その逆知観の求め方をですねちょっと簡単なところから少し説明しておこうと思います。 逆置間の求め方なんですけれども大体いいその置間シグマっていうのは、えー、とまあ1から212点点点点と n まで並んだ数字に対してじゃあ1をまあどこそこに移す2をどこそこに移すで最後に n をどこそこに移すという、まあ、こういう、あのー、数字を並びて与えられているはずですね。 今はその一般的な置換に対応できる表現をするためにわざとシグマ1、シグマ2っていうふうに書きましたけれども実際の置換ではここに具体的な1から n までの数字が何らかの順番でこう入っているわけですでこれに対してですねこの逆置換シグマインバースはまずどのように求めればいいかというとですねこの2行を ひっくり返しましょう。えすなわち、この第2行にあったものを第1行に持ってくる。同じ順番でです。えー、ここにあった、現れた順番に、この第2行の数字をそのまま第1行に持ってくる。そして、えっ、ー、と、第1行の1から n までの数字を下に並べます。まずはこれで、あのー、 このシグマインバースが求まったことになります。とすればよいと。で、えーとまあ、実際にはですね、あのー、これ、えーと、シグマの第1行と第2行をひっくり返しただけでは、 第1行の数字の並びが、1234...n っていうふうになっていませんから、それはどうすればいいかっていうと、まずこれを求めた後で、あとは、この上の数字が、1234...n になるように、この列をですね、うまく入れ替えれば、OK ということになります。ということで、ちょっとこれですね、実際にこの例題をやってみましょう。 えー、と例題としましては、えー、ちょうど先ほどですね、その痴漢 の, あの席で求まったあのシグママルファイというのがありました。えっ、ー、と、まあ、上の例題より、えっ、ー、と、この先ほどの痴漢の席で求めた えー、スギモルファイを使ってみましょう、えー、これは12345それから4五2四二1 5 3に移す時間でしたねいいですかね、うん、でじゃあこれ の, あの逆時間を求めましょうとで に対しじゃあこの逆地間なんですがまず、えー、とこの上下を行をひっくり返します。何も考えずに上下をひっくり返す。で順番を同じように書きますからまず第2行を第ここ上から書きますとこれ42153並びでこう上に第1行に書くわけですね。で えー、ともともと第1行だったものを12345をこう下の行に書きます、えーと。もう一度確認しますとこの第2行をこう第1行に持ってきまして。 第1行を第2行に持ってくるわけですね。で一応これで、あのーまあ、本質的な計算は終わったんですが一応ですねこの痴漢というのは普通、あのー、上の行ですね上の行が12345という数字を並びにしてでそれぞれの数字をどう移すかっていうのを書き方にした方が気持ちがいいですので、まあ、これは気持ちの問題。 に過ぎないかもしれませんが多分あのテストで答案を出すときにはこれよりかはあの上の行を12345にしといた方が多分採点する先生や TA の人には喜ばれるかと思います。ということでじゃあ上の行をですね12345に、えー、と直すにはですね、えー、と結局これはその、まあ、行, 行列みたいな行列 感覚でいうと列の入れ替えをやってるわけですね列の入れ替えをやりますので、えー、と下も同じようにその、例えば1なら1に対応する数字、2なら2に対応する数字をこう下に持ってくると。そうしますと、えー、この場合ですと、1を3に移しますから3が来まして、えーと、2は2に移すと。それから3は5に移す。で、えー、と4は1に移すですね。で 5は4に移すと。ということで、えーと、これでですね、そのあとこの、あごめんなさい、これインバースですね、すみません、シグママルファイのインバース、逆時間が計算できましたということになります。 と、えー、ということで一応、その逆地間のその手っ取り早い求め方を例題を使って説明しましたけれども、何か質問ある人いますかはい、じゃあ、逆地間をこれでクリアと。 き、えー、今日の最後の話題なんですけれども、えー、と五冠と阿弥陀じという話をしたいと思います。えー、となぜ、この痴漢にですね、阿弥陀じの話が出ているかというのは、これから説明します。 ああちなみに阿弥陀仏は皆さんご存知ですかね。はい、一応、阿弥陀仏についても、えー、と後で説明します。まず定義なんですが、えーと、今、タイトルにありましたように、五感という言葉が出てきました。 ごめんなさいこれ五感って書いてあますね。えっと五感という言葉の定義なんですけれども、長さ2の巡回値観。えっと、すなわち、 SN ですね、SN っていうのはえと何度も出てきましたが、1から N までの数字を取り替える時間ですね、移す時間ですね、SN において、IJ というあの2つの数字をカッコで括弧でくくったそのサイクルで表される循環時間ですね。ただし この i と j に入る数字には条件がありまして、えー、と i と j は1以上 n 以下で、まあ、i よりも j の方が大きいということにします。まあ、こういう形の、かっこ i、j かっことじという形の巡回値換ですね。 でえー、とこれはさっ今日の授業の最初にやりましたように長さこの長さっていうのはこの出てくる数字の個数ですがこの長さが2の巡回値観と言いますのでこの長さが2のじゅ巡回値観のことを五感と言いますえっ、ー、となんか世の中では何かんか の 製, あの製品の互換性なんていう言葉がありますけれども、まあ、そ, そういう五感とはちょっと異なるあの意味で使いますので、えー、ちょっと気をつけてください。まあ、あの2つの数字を取り替えるっていう意味ですね、そういう意味でお互いの数字を取り替えるという意味で五感という呼び方をしています。 さて、えー、と先ほど、ですねこのタイトルで「阿弥陀寺ということが出て言葉が出てきたんですが、えー、と実はあのここで阿弥陀をの話を出すのには多少理由があります。まず、阿弥陀じというのは、えー、実は私たちが今勉強しているあの痴漢を表すんですね。もうすでに知ってる人もしくは感づいた人もいるかもしれませんが。 ちょっとこの事実について少し説明したいと思います。でえー、と皆さん、ミダクジの定 義, 定義というか、ミダクジがどのようなものであるかは知っているでしょうか。多分、あのほとんどの人は知っているんじゃないかと思いますけれども。 ミラクジの例を書きますと、えー、例えば4本線を引きますでこの4本縦の線の間にこう何本かこの横の線を引くわけですねでここでは この橋のの書き方にはいくつかあのルールがありましてそのまず隣り合う縦の棒の間に橋を書けるとでそれからえ隣り合う橋同士が重ならないように書けますあとはその橋同士があの 交わったりしないようにこうかけるんですね。で、えっ、ー、と自分自身のなでしょう縦棒同士に橋をかけたりすることはここではしないことにします。まあ、多分皆さんが作った編み団くじはやったことがあるかもしれませんが、とりあえずこのようにすると。それで、えっ、ー、と編み団字のその利用目的は多分皆さんいろいろな目的に使ってきたと思いますが、その九字と言いますので、その例えば。 まあ、何か当たりや外れを決めるといったようなことに使われるでしょう。で、使い方としては、例えば、ここに記号 ABCD と書きましたけれども、何人か集まった際に、例えば4人集まったら、4人がそれぞれのえと A と B と C と D のところに。 一、まあ、人ずつエントリーしてですね。で、このくじをたどっていくわけですね。で、えー、と橋がかかっているところで、こう、橋を渡って、次の隣の棒に移るということを繰り返しますと、例えばこの例ですと、A はここに来るということですね。それから、同じようにくじを解きますたどって計算しますと、B はここに来て、C はここに来て、D は まあ、ここに来るというような形になるわけです。で、えー、そうしますとですね、その、実は、えっ、ー、と、この ABC でそれぞれの文字がですね、この場所がを移すことをやってるんですね、この阿弥陀仏っていうのはで。もう少し具体的に書きますと、この操作というのは、上じゃない、えっ、ー、と、えっ、ー、と、上、上で、 この左から I 番目の文字を下で左からシグマ I 番目に移すと例えばえと上でですね A は右から いや 左, 左から1番目だったんですね左から1番目にあった A という文字を下では左から4番目に移すとで同じように B も上で左から2番目だったものを下で左から3番目に移すとそういう対応を考えると実はこの網弥陀仏というのはあの I, I 番目っていうこの数字をですねシグマ I 番目っていう数字に移す痴漢と思うことができるわけですねでそうしますと えっと、こういう痴漢はですね、このシルマを1、2、3、4と書きますと、この番号っていうのはそれぞれこれ、左から何番目の文字っていう意味を表します。ですので、左から1番目が A ですね、左から2番目が B で、左から3番目が C で、左から4番目が D と。で、A は下では左から 4番目に移りますからそれから B は、えー、と左から3番目に移るから3で C は左から2番目に移るから2とで D は左から1番目に移るから1というふうに対応づけますとこれ実はその阿弥からがですねこの痴漢を表しているということが分かりますで、まあ、この場合はそのあの S4 といって s 四と言ってその1から4までの数字を こうすすなわけですねでもう一つその注目すべきことはですねこの橋の意味ですねこの橋というのは実は、うん、例えばここを見てみますとここでこの橋でこの C が左側に行ってあ右側に行って D が右左側に行きますよねということはここで C と D を入れ替えてるわけです。 入り替えてるっていうのは実はさっき定義した五感なんですね。しかも隣り合う2つの数字もしくは文字の五感を表しています。というところに注意してください。そうしますともう一つ分かることはその網弥陀のまあ橋ですね橋は。 隣り合う2つの数字、まあ、もしくは文字でもいいんですけれども、文字の五感を表します。 とちょっとあともう少しで時間がきますけれどもとここからいくつか の, その性質痴漢に関する性質を説明していきますとその任意の痴漢がですねその五感の積で表されるという話をします。 がえー、とっ一んにはそこまでたどり着きませんので、えー、とまずいくつか 順, 順番を追って、えー、話をしたいと思います進めたいと思います、えー、とまず取り上げる個体なんですけれども、まあ、SN の 2位の時間は、えー、実はこれ巡回時間の席で表すことができます。で、えー、とこれはですねその何を言っているかっていうとその。 巡回表示というのをやりましたよねあの。巡回表示というのをやりました。えっと、まあ、時間をですね、この巡回表示するっていうのは、例えば、例としては、その、教科書にもありましたように、えっと、まあ、一つの数字から出発して、その例えばこれやったらば、1から出発して、 こう1に戻っってくるサイクルを作ったそれから、えー、と5から出発して6行ってまた5に戻ってきた1つのサイクルができたっていうふうにその2位の置換というのはその巡回表示ができたわけですねで、えー、とこれは実はそのそれぞれのサイクルをですね1個ずつ分けますとそれぞれのサイクルというのは巡回置換になりますよねだからサイクルを1個ずつ分けて こうかけたものに等しくなるということを言っています。ですので、うんとそのもし任意の地間の巡回表示が得られたら、その巡回表示をえばらして巡回地間の積にしてしまうとえ、実はこれはその元の地間に等しくなるというのが、まあこの誇大の言っているところです。では、まあ、ちょっと。 あの実はいろんな教科書を見てるとこの辺のです、ね、説明があのあ明らかであるって書いている方が結構ありましてでえっといやまあ明らかな人はいいけど明らかでない人は大変だよねと思ってですね一応僕は僕なりの証明を講義ノートに書いてみましたので、まあ、あの関心がある人はまた後で読んでみてください。で、えー、とそれでその次に説明されているのがあの定理。 3.3 ですね、えー、と教科書68ページの定理 3.3 です。 これはあの痴漢は五感の積という話でえと2位の痴漢シヌマというのは。 二つの数字の、二つの数字は入れないな、えっと、五階の席で表すと。 えー、と2位の地棺がですねその五感の席で表されるっていうのはその、まあ、実際にどう表すんですかっていうんですけれども、えー、とまず、うん、と先ほどの古代からですね SN の2位の地棺は巡回地棺の席で表されるという話をしましたで。ところが教科書にもありますけれども。 まあ、巡回値間一つありますよね i1i2in っていう数字が入った巡回値間なんですがこれは、えー、と次の五感の積で表されるというのが証、まああのーまあ、明の肝です。すなわちこの1番目と数字2番目の数字 からなる五感の次に2番目の数字と3番目の数字からなる五感をかけどんどんかけていって最後に n-1 番目の数字と n 番目の数字からなる五感をかけると実はこの積が元の巡回値観に等しくなるということはわ か, かりますというかあの皆さん実際にこう移こうしていって分かってほしいんですけれども。と まあ、もしですねその分かりにくいという人がいたら実際にあのこの i1 から in にあの数字を当てはめてやってみてください、えー、例えば123という巡回値観があったとしたらこの定理の言うところだと12と23という五感の積であの2等しくなりますよということを言っています、まあ、これですら多分皆さん 実際にこう数字を移すことであの順番を得ると思いますので、えー、と確かめてみてほしいと思います。えー、ということで今日はあのちょうど時間になりました。であといくつかですね、あのー、この定理の経を説明しましてこの任意の置間が実は阿弥陀じで表されるということをあのー。<笑> 部分を説明しようと思ったんですがそこはちょっと残ってしまいましたのでまたそこから次回説明をしたいと思います、えー、ここまで何か質問がありますかはい、じゃあ次の演習の時間も頑張ってくださいこれで終わりにしますお疲れ様でした